はい。筑波大学のアランです。これは、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジの第9集、えっ、ー、と、3つ目のビデオです。まずは、っと、この課題を見てください。これは今週の課題の一つです。あと、これは、えっ、ー、と、豆乳のパックのサイズが L×H×W です。で、この豆乳に、この豆乳の角にちょっと穴を切って、豆乳を曲がる。 で曲がると豆乳、えっと、が落ちてくるで落ちたおなんかその落ちてる分が終わったらパックの中にどれぐらい豆乳が残ってるのかを計算してください角度は撤多で、えっと、自分がどういうふうに計算するかちょっと考えてビデオをポーズして考えてからビデオを続けてくださいじゃあ続きます これは、えっ、ー、と、まあ、そんなに難しくない問題なので、アイディアとしては、えっ、ー、と、このテッタの角度が、これのテータの角度と同じですね。で、このテッタとこの L を知ってると、これのサイズが計算できます。L とテータとこれの関係のサイズはみんな知ってるでしょうか次で説明します。で、これを計算すると、この、 三角形の面積を計算できます。で、この三角形の面積が、えっ、ー、と、まあ、このビュー、えっ、ー、と、投入パックの面積から引くと、残ってる投入が、えっ、ー、と、計算できました。なお、一つの特別なケースがあるんですね。あの、テタが大きくなって、大きくなって、大きくなって、この計算が何か変わるのか それをちゃんと考えてください。このスペシャルケースを見ないと、この問題がロングエンザになるので、まあ、あの、スペシャルケースが気づいても、計算方法はそんなに大きく変わらない。なので、えっと、ぜひ、えっと、スペシャルケースを見つけてください。で、では、もう少し難しい、えっと、課題を紹介しましょう。これは、バウンディングボックスです。 ボウンディングボックスの課題が、えっ、ー、と、まずインプットとしては、3つの点と、えっ、ー、と、N が来ます。で、この3つの点が、えっ、ー、と、レギュラーのポリゴンの三つの中の3つの点です。N がそのレギュラーポリゴンの、えっ、ー、と、メインの数です。例えば、3の場合だと三角形。4の場合だと四角形。 8の場合だと、まあ、こんな感じの、えっと、8面のポリゴンとなります。ですね。あの、レギュラーポリゴンがみんな知ってるんですかレギュラーポリゴンということが、ポリゴンなんですけど、ポリゴンのすべてのサイズが同じ長さです。例えば、四角形の場合だと、A、A、A、A ですね。 5名のポリゴンだと同じように、それぞれのサイズが A、A、A、A、A。あの、レギュラーのポリゴンがいくつかの特徴があります。まあ、サイズが同じだけではなく、この角度も同じです。ですね。で、その角度を足す、べてを足すと、足し算が えっ、ー、と、真ん中の角度ですね。この真ん中に中心がある。で、中心部の角度も同じです。で、その中心部の角度を全部足すと、360度になります。あるいは、2π レギュラーとなります。で、この特徴で、この3つの角度が、レギュラーポリゴンのどこにあるか、 を理解することができます。例えば、この3つの点ですと、えっと、ま、もう少し、この3つ、3つの点ですと、n が3の場合だと、これの角度とこれの角度、まあ、この3つの点から、えっと、真ん中が計算することができま す, ですね。で、この角度とこの角度が同じであれば、えっと、ま、90度であれば、もう1つの点がこっちである。 一方、例えば、8の場合だと、まあ、6にしましょう。6の場合だと、この3つの角度と、例えば、この3つ点の角度が違いますので、その計算で、この点がどこにあるかと、この中心部をどこにあるかを計算します。まあ、多分、このバウンディングボックスが今週の課題の中に、 一番難しい課題になると思いますが、えっ、ー、と、この三つの点から、えっ、ー、と、その、レギュラーポリゴンの計算の中心点を計算することが、まあ、すごい面白い、えっ、ー、と、もう課題になりますので、ぜひ、試してみてください。で、えっ、ー、と、そのために、ちゃんとなんかその三角形の角度の関係を、あと、復習する必要があります。では、そこに、えっ、ー、と、行きましょう。 まず、あの、三角形の特徴をいくつか。一つは、えっと、みんな覚えてると思うんですが、三角形の、えっと、不等式ですね。これ一番三角形の不等式です。A と B と C が三角形の名であれば、A プラス B が C, C より大きい。A プラス C が B より大きい。B プラス C が A より大きい。 この三つの不等式が満たさない ABC は三角形にならない。これはなんかあの関数の最初のチェックで使うことが多くなあとは三角形に対してはペリメータとセミペリメータ。ペリメータ P は A プラス B プラス C。セミペリメータ S が P 割り。このペリメータは何に使うかというと、三角形の面積の計算です。 まあ、みんなで覚えてると思うんですけど、三角形の面積を計算方法の一つは、えっと、三角形の一名と、その面、一名に対しての高さです。でも、あの、それ、そう、その計算をやり方を使うために、えっと、その、高さに対しての角度の計算が必要。その情報がないときだと、あと、角度一つもらいの、えっと、面積の計算が、あと、このヘロンフォーミュラー、ヘロン法ですね。 三角形 A の面積が S、この S ですね。S×S-A×S-B×S-C のスクエアルトです。で、あとなんか、えー、と三角形の中の一番大きな円が、その、えー、と内接円と言います。ですね。 で、内接円のえっ、ー、と中心点とえっ、ー、とサイズが分かり、知りしたいですね。内接形のある、なんか、レイディアスのサイズが、えっ、ー、と、三角形の面積割り、三角形のセミペリミです。それは、あの、内えっ、ー、と内接形のサイズです。あるんですね。で、その、えっと、内、えっ、ー、と、 内接円の中心点がどういうふうに計算するかというと、あの二動分件、分権ですね。このアルファの二動分権と、ベタの二動分権と、ガマの二動分権を計算する。まあ、この2つの計算すると、この2つの線の交差点を計算したら、 その点、この交差点が、えー、と内接円の、えー、と中心点となります。ですねまあ、この計算、このページと次のページの計算です。まず、えーと、内接円の R が、まあ、サイズ ABCCA があると、まあ、その三角の面積割り、0.5× ペリニカです。もう一つ、 ですので、なんか、あのサイズじゃなくて、ポイントがある場合だと、ポイント A、ポイント B、三角形のポイント A、ポイント B、ポイント C から、その、あの、っと、内接円の、えっと、R がこういうふうに計算することになります。じゃあ、内接内接円のと中心点がどういうふうに計算<笑>これが、えっと、 まあいいですね、まずは内接円の R を計算します。この R が 0, で0より小さければあの、これは三角じゃないから内接円が存在しないことな。つまりその線が共線、えー、の, の, の3点になります。共、ま、線、あの算定の場合じゃないと L1 と L2 を見つけるんですね。L1 が α、えー、の、えーと 2等分線ですね。l 二がベータの2等分線です。じゃあ、その2等分線を計算する方法が、えっ、ー、と、この、この感じですね。あ、えー、と、まず、レーシオが P1 と P2 の距離と P1 と P3 の距離です。で、この P が p 二からそのレーシオのスケール、えっ、ー、と、P3 と, P3、えー、と P2 と P3 のスケーです。で、それは、えっ、ー、と、レーシオ割り1プラスレーシオでトランスレートする。で、この P、 の点を見つかると、あのこの P1 と P が、その、P1 と P が、えっと、二等分線となります。で、同じく、あと、別の、えっと、角度の二等分線を計算するんですね。これを計算と、この計算から。で、L1 と L2 を見つかったら、L1 と L2 のえっと交差点を、えっと、見つけて、その交差点が、えっと、 内積、内接円の、えー、と中心点となります。じゃあ内接円に対して、えっ、ー、と、外、<咳>外接円があります。外接円が、えっ、ー、と、その三角形の周りの一番小さな円となります。ですね。で、えっ、ー、と、内接円が、えっ、ー、と、の、えっ、ー、と、うんうん radius が r が a かける b かける c 割り4かけるえっと、ま、あ三角形の面積です。これはなんか外接円のえっと、radius となります。れはこんな感じです。で、えっと、あともう一つの r のなんかその radius の計算方法がその law of sign ですね。この数式だと、a、えっと、a を の a 割り sine of α がイコール b 割り sine of β イコール c 割り sine of γ ですね。これはアルフ α 出ればこれ、これは a これはベー β 出れば、これは b これは γ 出れば、これは c で、この割合が二二あと二あると同じです。ですね。じゃあ、あのその外接円を、えー、っと、の中心点を計算するには えっと、実は内節縁のアグリスムとほぼ一緒です。ただし、角度のえっと二等分線じゃなくて、その、<笑>垂直のえっと二等分線ですね。を計算します。あ、そうだね。だから、ここが、えっと、まあ、それでいいですね。 では、ポリゴンについてを少しお話ししましょう。ポリゴンとは、えっ、ー、と、まあ、その、なんていう、その、線分の、えっ、ー、と、つながりですね。なんか、ポリゴンのデータ構造が、そのポリゴンを作る点、えっ、ー、と、点の、えっ、ー、と、あレとなります。例えば、こんな感じで、なんか、インプットから、えっ、ー、と、まず、最初のポイントが1、1、次のポイントは3、3、9、1。 十2四とか。で、えっとポリゴンが、えっとポリゴンのオーグリスムが特別なケースがないように、最初のポイントをもう一度最後に、えっとそうすると、ポリゴンはすべてを、えっと、はい、ですね。で、えっとそのポリゴンのえっと周りのえっとサイズが、それはただのすべてのベクタルを足し算するですね。これ見ててとおりに。 さっきのポリゴがその P のベクトルのアレイとなっていて、で、1から P のサイズマイナス -1 に回して、なんか P0 と P サイズマイナス -1 と同じように、えっと、覚えててください。で、そのあと、えっと、ペリメータが、えっと、その、たその P1 と, P1 と Pi と Pi プラス1の足し算となります。じゃあ、ポリゴンの面積を計算したいですね。ポリゴンの面 積, 面積を計算する方法 は, は2つあります。 一つ、まあ、一番簡単なのは、す、え、べ、ー、ての、えーとにえー、と分線をとって、えー、と行列を作って、その行列のデテミナントの半分となります。その計算がここですね。あと、まあ、例えば、えーと、ポリゴンが A から B と えっ、ー、と、B か、えっ、ー、と、A から B、B から C、C から D、D から E、E から A にすると、えっ、ー、と、XA、YA と XB、YE、B と XC、YC と XD、YD と XA、YA にすると、この行列のデテミナントを計算して、 で、そのデテミナントの半分がポリゴンの面積と同じです。で、計算方法がここに書いてあります。ですね。あの、xi、まあ、デテミナントの計算ですね。えっ、ー、と、xy かける y2-x2 かける y。で、これを全部足し算すると、この半分が、えー、とポリゴンの面積となります。じゃあ、次は、えっ、ー、と、ポリゴンが、えっ、ー、と、 突方であるかどうかをチェックするんですね。コンベックスであるかどうか。まあ、コンベックスっていう定義なのは、そのポリゴンの中に穴がないですね。まあ、穴がないって何かというと、えっと、これはコンベックスのポリゴンですね。で、その、それに対してコンケーブのポリゴンが、まあ、こういうふうな凸凹が出てるんですね。これは穴と考えて、これはコンケーブの。 数学的に言うと、コンベックスのポリゴンの場合だと、どの2つ点が取っても、その点の間の線分を引くと、その線分はまだポリゴンのけです。で、それに対して、コンケーブポリゴンだと、例えばこの点とこの点を取ると、この線分がポリゴンから出てしまいます。ですので、コンケーブとなります。で、えっ、ー、と、そのコンベックスであるか、コンケーブであるか、 の計算、えっと、認定方法が結構面白いなんですが、えっ、ー、と、コンベックスのポリゴンの場合だと、一つの特徴が、これです。なんか、このコンベックスのポリゴンが、レギュラーでも、ノンレギュラーでもの場合だと、三つの点ずつを取ると、その点が必ず同じ方向に曲がっているんですね。ここはこっちのこ向で曲がる。 ここもこっちの方向で曲がってる。ですので、前で紹介した、その、右にあるか、左にあるかの計算で、それを繰り返すと、ポリゴンがコンベックスであるか、コンケーブであるかを、えっと、見てみる。逆に、えっと、コンケーブの場合だと、 コンケーブの場合だと、なんかこの3つを見ると、この、こういうふうに曲がって、これも曲がってるし、ここも曲がってるけど、ここが、えっと、この角度がこっちで曲がってるんですね。ですね。ここが変わるなので、この変更で、あの、これ、えっと、ポリゴンがコンケーブすることが理解ができます。で、その計算方法としては、 まずあと、ポリゴンのサイズをとってなんか、で、最初の3つの点で、このポリゴンが右に曲がってるか、左に曲がってるかを計算します。で、次は、あとそ の, のこ、残ってる点ずつでループして、で、例えば pi、pi プラス1、pi プラス2。で、えっと、これ、同じ方向に曲がってるかどうか。 で、次の点、同じ方向に曲がっているかどうか。で、次の点、同じ方向に曲がってるかどうか。で、あの、テストし続けると、結果が変わらなければ、このポリゴンがコ ン, やっコンベックスです。同じテストで、えっ、ー、と、ある点がポリゴンの中にあるかどうかをテストすることが可能です。同じアイディア、同じアイディアです。えっ、ー、と、ポリゴンに対して、ですね。 この点がポリゴンの中であれば、この角度を全部足すと、これはネガティブで、これはポジティブ。で、これもポジティブ。で、ここもポジティブ。ここもポジティブで、ここもポジティブ。全部足すと360度になります。ですね。逆に、この点がポリゴンの外であると、全ての角度を足すと、 ここがポジティブ。ここもポジティブ。ここもポジティブで。ここもポジティブで。ここがネガティブになりますで。ここもネガティブ。で、全部足すと、こちらの角度のサムが0です。で、そのサムが0になるか、えっと、2π になるかの違いで、ある点がポリゴンの中にあるか、 ポリゴンの外になるかを理解することが、えっと、に確定することができます。ですね。まあ、こんな感じで見るとですね。ポイント P が、そしてポリゴン、ポイントのセットですね。で、えっと、PT と P1 と P2 の角度を計算する。で、それはどんどん足します。右の足し算と左の足し算。 で、このサムが0、えっと、であれば、えっと、ポリゴンの外にある。2π であれば、ポリゴンの中にある。で、今日最後には、その、突法のアルゴリズムを教えていますね。まあこのセット、ポイントのセットがあった場合だと、このポイントすべて、 えっ、ー、と、含んでいる、えっ、ー、と、突如法のポリゴンを計算してください。ですね。まあ、あの、全員探索のアイディアは簡単ですね。それは前、授業の最初に言ってたんですね。このポイントのすべてのサブセット、えっ、ー、と、を取って、で、べてのポイントを入ってるかどうかをテストすることです。でも、あの、グラえっ、ー、と、これはなんか結構、えっ、ー、と、2の n 乗になりますが、グラハで、 えっと、そのポイントの位置を使って、O of N log N が使います。で、解けます。で、そのアゴリスムを紹介しましょう。まあ、あの、グラフ ン, ン方が、グラファンスキャンが、何がアイディアとしてというと、あの、ポイントのセットがうまくそうとすることですね。ですので、あの、その、角度で、 ポイントを比較することが必要です。これはそのアングルコンパリソン。アングルコンパリソンが A と B があると A と B の角度がどれがいどれが大きいかを計算する。例えばここが A でここが B でここはこれは X ですね。X、Y イクワゼロの線です。で、そうすると B が A より小さいです。で、この C が C は A より大きい。C は B より大きい。ですね。これは、あの、この関数がそれを計算してるんですね。まず、その3つの点が、えっ、ー、と、共戦である角。共戦の場合だと、A と B が共戦の場合だと、A の方が小さい。A は B より小さいですね。A と, A と B と同じだと、 えっとパイフォートとビの距離がえっと計算です。で次はえっとまあその角度で計算してなんかポイントの角度パイフォートが交差してるですねパイフォート。でパイフォートとパイフォートと A の角度とパイフォートのビの角度を計算する。次に t x とリーネでそのアークタンジェントでえっと比較します。 で、あと、まず、あと、コンベックス、あと、グラハン・イスカールの、の初期化です。で、先の比較関数があった、あると、うん、先の比較関数があると、角度によって、えっと、ポイントのソートができます。ま, あ、まず全部ポイントを読み込んで、ですね。で、ソートを行います。ここはソートが。 あ、もうそうとしてるかです。あ、すみません。最初の、一番最初のポイントですね。えっと、ですよね。まず、すべてのポイントがあった場合ですね。このポイントのコンベックスフールを作りたい。で、まず、グラハンスカンの第一ステップが、一番下のポイントに使う。ですね。あの、まず一番下の Y で、で、一番下の Y で、二つのポイントがある場合だと、 一番左の x ですね。一番下 y と一番左の x だと、このポイントですね。これが p0 となります。で、これはこの数。で、次は、まあ、これはパイボー v になって、これはパイボートになって、 その残りのポイントがー v に対してそうとします。ですね。だから、えっと、ー v の角度を見ると、これは1で、次がこれは2となって、次これは3となって、次これは4、5で、例えば6、7、8、8ここかな、9、10と11。 はい。ポイントをソートしました。ね。これは、これはスキャンの部分ですね。こっちからボーっとスキャンして、このスキャンによってはポイントをソートします。で、まずはこの3つのポイントが、えっ、ー、と、自動的にポリゴンに入れます。これはイニシャリゼーションですね。次はループですね。 まだ、えっと、ここに戻ってない間に、すべてのポイントを一度チェックする。ですね。今までは、ON の f LogN で、そうとしましたので、ON のロ LogN だったんですけど、これから、あの、なんていう、線形で、O of N で進みます。まあ、このか、えっと、まず、この3点の、ね、あと、まあ、どちらが CCW で曲がっています。で、次が、1、2、3を同じ方向で曲がっています。 同じ方向で曲がってるなら、じゃあ次に行く。次が4。4が同じ方向では曲がってるんですね。で、次が5。5に行くと違う方向で曲がってる。ですので、違う方向で曲がってるから、4が、えっ、ー、と、4がカットします。じゃあ次は5に行く。5が同じ方向で曲がってる。で、次は6。6が違う方向で曲がってるです、ね。ですので、5をポップします。 じゃあ次は6を入れて、同じ方向で曲がっている。ですね。次は7を入れて、同じ方向で曲がっている。次は8で、で、まあ、もう一度、7をポップします。じゃあ8を入れて、9を入れて、で、10を入れて、まあ、これは強制に行いましょう。ですね。で、次は11。11を入れると、戻ります。で、次は9から11。これも、戻ります。 で、次は8から11。これはこっちで曲がってるのでキープする。で、11からもう終わったので、次、これ、終わりましたので、これをキープする。で、ここをこういうふうに、えっ、ー、と、突方が、えー、と見つかりました。ですね。まあ、結構面白いアゴリスムで、えっと、突方がよく、あの、その競技プログラミングがに出てきますので、ぜひ、あと勉強してください。 では、あと、これはこの授業の終わりとなります。まあ、この授業といくつかの、えっ、ー、と、期間に対しての関数と、あえっ、ー、と、グランハンス間を見ました。まあ、線と、えっ、ー、と、線本の、えー、と交差を計算するアゴリスムと、あとは、えっと、円と三角形の、えっ、ー、と、内節円と外節円の、えー、と中心点を計算するアゴリスムと、あとは、えっ、ー、と、凸方の計算するアゴリスムです。 まあもちろん、あの、きっは、えっと、そういうふうな点と点の関係だけじゃなく、あの、探索も必要、もう計算することもありますので、いろいろなテーマを混ぜることがあります。まあ、それは次回の授業ですね。次回の授業は一つのテーマじゃなくて、複数の点を混ぜている 課, 課題をいくつか見て、その課題を解説しながら、えっと、この科目の復習しましょう。では、えっと、最後に、 今週の課題を簡単に紹介したいと思います。あの、サニーマウンテンスが、えっと、線と点と、えっと、交差点についての課題です。ワータフォールが、えっと、前に紹介しましたですね。あとはエレベーターが、えっと、線と、えっと、サークルの計算です。次はカラフルフラワー。カラフルフラワーが、えっと、内節円と外節円についての課題です。で、次は、まあ、バウンディングボックスとソヤミルクが、 えっと、話しました。授業中で話しますので、トラッシュリムーバル。トラッシュリムーバルがポリゴンについての課題です。で、最後はボードラップグ。ボードラップグが完全にコンベックスフルの課題となります。まあ、サニーマウンテンが、えっと、こんな感じの課題です。多分、今週の一番簡単な課題で、えっと、まあ、これは山って考えて、で、 太陽が、えっと、右から来てます。ここで見てるとね、右から太陽が来ています。右から太陽が来てると、山のどこが光ってるか。この赤い線が山の光ってるところ。ですので、この光ってるところの赤い線の長さすべてを計算してください。これはあと難しくないですね。まずこれを計算して、この一番高い点が、例えば太陽が0から来て、 これを計算して、対応が、対応の新しいところが。で、次、ここに計算して、で、次、ここに計算して、その線を計算し て, していくといいですよね。で、これはなんかその線と線分と線分、あと線と線分の間 の, あの調査権の計算なんですけど、 まあ、今週で、えっと、この授業で紹介した関数でもいいですし、でも、この線が必ず、えっと、y イクワル x, y イクワル p っていう線になりますので、もう少し簡単なと関数が作れるかもしれないですね。次の課題がエレベーター。エレベーターは、えっとれも、あかあとてもわかりやすい課題です。二つの円があって、で、一つの えっ、ー、と、四角形になります。で、えっと、この課題に聞きたい質問が、この二つの円が、えっ、ー、と、エレベーターに入るかどうかですね。A の場合だとエレベーターに入る例です。B の場合だとエレベーターに入らない例です。これは、あの、プログラミングが多分、えっ、ー、と、10行以内で済むので、まずは、えっ、ー、と、紙でこの問題を解けてください。紙で どの場合が円が2つが入るか、どの場合が円が2つが入らないかを計算すると、プログラミングがとても簡単ですので、プログラミングを始まる前に紙で計算してください。次はカラフルフラワーです。カラフルフラワーの場合だと、この2話があります。外側が黄色のフラワーです。真ん中の三角形は青のフラワーです。で 同真中の円が赤のファです。で、えっと、この三角形の3つのサイドだけで、えっと、外側と中側の、えっと、あの、面積を計算してください。なお、これは、あの、この問題には、えっと、この赤と青と黄色の面積の計算だけが必要なので、 えっ、ー、と、中心点が、の計算が必要はないんですよね。だから、この授業で教えた、えっ、ー、と、面積の式で終わりますので、これは、ま、とても簡単な問題です。ぜひ、とやってみてください。次は、トラッシュリムーバル。トラッシュリムーバルは、ちょっと面白いものです。まあ、ゴミが、えっ、ー、と、ポリゴンで、えっ、ー、と、説明できます。で、そのポリゴンが、できるだけ一番小さなゴミ箱に入れます。 一番小さなゴミ箱を入れるために、えっ、ー、と、ゴミ、えっ、ー、と、このポリゴンをどれぐらい回転しても OK です。例えば、ここの例だと、えっ、ー、と、このゴミをこういうふうに回転して、えっ、ー、と、このゴミ箱に入れました。では、えっと、ある入力のポリゴンに対して、一番小さく入れるゴミ箱はどれですかですね。これを、 計算してみてください。これのヒントとしては、えっ、ー、と、このゴミのポリゴンがン、えっ、ー、と、コンベックスではないかもしれないんですけど、このポリゴンがコンベックスポリゴンに変わると、えっ、ー、と、この問題が解きやすくなります。最後はボーディングラップです。えっ、ー、と、ボーディングラップは、まあ、ただのコンベックスフル、えっ、ー、と、突方を計算してください。ただし、インプットとしてはポイントじゃなくて、その三角形です。 その三角形の w と h とその α、えっと、テッタの角度です。このテッタがこれを見てる通りに三角形をちょっと回転します。ですので、まあ、まずはインプットがその三角形のリストをポイントのリストに変えて、ポイントのリストに変えた後に、えっと、グラハンスキャンで凸方を計算してください。まあ、あの、 ちょっと時間がかかる問題なんです が, 実装が実、実装が手間がかかる問題ですけど、えっと、そんなに難しい問題なので、難しくない問題なのであの、ぜひ、えっと、グラファンスカン法の、えっと、実装を練習してください。では、今日の重力はこれまでですので、えっと、この科目の新しいテーマは、これは最後です。 来週の授業は前も言いましたんですけど、来週の授業は最後の授業となって、えー、と復習なので、えっ、ー、と、複数、えっ、ー、と、いくつかのアオゴリスムを混ぜてる課題を紹介します。はい、えっ、ー、と、ぜひ、えっ、ー、と、じゃあまだ来週までお願いします。